走吧 国です私は今現在タイにありますスワンナプーム国際空港に来ております今回の動画の内容なんですけども前回ですね成田空港の方からこちらのタイバンコクにありますここのねスワンナプーム国際空港の方にですねワクチン未接種サラリーマンの私がですねこちらのタイに行った時にどんな内容でね入国できるのかまあそういうのをねレビューしたんですけども今回は逆です日本のの方にに帰国する時にでするでねワクチン未接種のサラー マリーマンである私がですね日本に帰るときどんな内容でね帰国になるのかというところをねレビューしていこうかなと思っておりますなかなかねワクチン接種されてる方はのレビューとかはねやってるんですけどもワクチン未接種1回もねやってない人がね飛行機にねタイから日本の方に入国したらどうなるのかこんなレビュー多分やってる方は多分少ないかと思うんですけどもそんな方に向けてというところで今回の動画やっていきたいと思います9月の7日からですねブースターせ ワクチンをね3回接種している方はですね陰性証明がいらないということになっているんですけどもまだねワクチン未接種の方はですね PCR 検査のね陰性証明書がないと、まあ、入国できないということで RTPCR 検査の方をを、ね、タイ・バンコクの中にある中で一番安い、ね、500バーツという金額で PCR の検査を受けてかつね証明書の結果もねもらえるところに行ってきましたのでまずねそちらの映像を見てください。こちらになります いやー汗がめっちゃ出る涼しいんだけど湿度が、ね、高くて汗がびっちょいやどうも国です今ですね今後ろにあるのはですね BTS のタパーンタクシー駅になりますここからですねバスを使いまして RTPCR 検査がですね 500バーツでまぁ受けられるところにこれから向かおうと思っておりますそれではですねバス停のところまで行こうと思いますはい今目の前に見えるのはですねこれがサパンタクシー駅になりましてこれから向かう方向なんですけども南の方向に左ですねはい向かって まあ、このねえ歩いている歩道の先にバス停がありますのでそちらの方をねここから乗りまして今回500バーツを受けるね対保険証結核化というところで受けるんですけどもそこのね場所の最寄りのバス停のところでまあ降りましてここからね徒歩で向かおうかなとはいそういう形で行こうと思っておりますちなみにねサパーンタクシー駅のね周りの状況はこんな感じになっております 上がねこれ、BTS が走ってて、両サイドはね、これ、陸橋の車が通るはい橋になってます、陸橋になってますね、はいいや、ここね、上にね、陸橋があるんでね、めっちゃね、車とかね、バイクの音がこもるんですよ、だからめっちゃうるさくて、いやー、めっちゃやかましいわ、本当、すごいほどにやかましいです。 それがね、バス停のところまで、えー、向かいたいと思います。はい、さっきのね、サパンタクシーのところからですね、だいたい三分ぐらい歩いたところです。まあ、百メートルから二百メートルないぐらいのところです。はい。 こここにね、えー、こんな感じではいバツ ス, ストップとバス停がございますのでここでですね1番バス、はい、これをね使ってここのバスをね乗って進んでいきたいと思いますちなみにですねバスの間隔なんですけどもかなりま、ね、めに1番バス来ますのでそんなにねここにね待ってることはないですもうすぐ来るかと思いますので1番バスのねどんな外観なのかというところもねご紹介していこうかなと思っております こちらがですねバスの中になりますいやすごいよドア開けっぱなしさすがはいこの適当さかげる痛い タイ保健省結核課の最寄りのバス停のところここですね、はい、85番という沿、ね、いのところに着、はい、きました、ここからですねこの85の沿、ね、い、えー、を、ね、ずっとまっすぐはい進みまして突き当たりのね T 字路になったところの真正面がね こ, このタイ保健省結核課の、はい、RTPCR 検査の、はい、場所となっております。それではね 向向かかいいいいいたたと、と徒歩でね、向かいたいと思いますはいここのねそいずーっとね歩いてきましてはい、突き当たりにはい、着きました真正面にあるのがはい、500バーツで RPPCR 検査を受けられるロ、はい、ケーション結核化の、はい、場所になりますここを奥へ入っていってここをねずーっと左にはい、入っていけば会場があるといはいいうところになりますそれではね、中の いやめっちゃガラガラ、まあ、9月7日からね日本はブースター接種すれば陰性証明書いらないっていうことなのでまあそれもあってねワクチン未接種の人だったら必要だけどかなりガラガラです。 今の現在の時間はですね9時30分前ぐらいなので、はい、その時間帯でもはいかなり少ないですねでここに着きましたらねこのはい QR コードが置いてあるところの真ん中にですね番号がついた紙みたいのがあるのでこれを取ってパスポートと一緒に一番のところにここにね預けるみたいです、はい そして1番の後に今度は2番ですね2番の方に行って会計をするのかな2番か3番で確かお会計すると、はい、そういう感じになってるみたいですねはいそれではちょっと PCR 検査、はい、受けたいと思いますのではい受けてきますはい RTPCR 検査受けてきました流れの手順はですねナンバー1番のところにですねはい ポートをを渡しまししまててそれでねね私が事前予約をしてたかかどうかのチェックを、ね、受けますっていう受けましたら、隣のナンバー2のところに行って、5 0人バーツをね、お支払いという形で行います。2番でね、お支払いが終わりましたら、隣の3番に行って、事前予約した時に、名前はちゃんとね、合ってますか、誕生日は合ってますか、そしてね、E メールアドレス、事前申請をした時に E メールアドレス書いたんですけども、そこに、ね、RTPCR 検査結果をね、メールで送ってくれるので、 アドレス間違ってませんかという形で確認をしまして、で、最後にね、赤い筒たるね、えー、中にね、赤い液体が入っているものを渡されまして、奥の方に行って、ここで PCR 検査を受けてくださいという形で、で、受けたらもう、ここから出てきて終了となります。っていう形で、はいそういう流れとなってます。これで現地会場の、はい、状況レビューはい 以上となりまますお伝えすおるの忘れてました結構ねここの RTPCR の検査はね綿棒な長いやつで結構奥の方にね突っ込まれてグリグリやられました う, うってちょっときましたねこの鼻グリグリのやつは初めて受けたので他のところはどうなのかっていうのはねちょっと比較できないんですけどもここら辺のところまで入っ奥の方まで入ってったかな以上となります いかかがだったでしょうかここはねタイ保険証結核化というところで受けたんですけども、まあ、ここがね一番安いところになっておりますここのタイ保険証なんですけども平日しか営業してなくてですね月曜日から金曜日まで土日祝日はお休みだそうでかつね営業時間が9時から11時まで午前中の2時間しかやってなくてそれ以外はねもう営業してないのでそこがねネックだなっていうところなんですけどもそれではですね飛行機に乗っていきたいと思いますので今現在私は4階にいるんですけども 4階がねチェックインカウンターがあるところなのでそれではね建物の中に行ってきますはい7番ゲートからはい建物の中入っていきますうわー人めっちゃいるなんかね日本から、まあ、成田空港からタイの方にこちらに来た時よりも人がめっちゃ多いいやー すごい量だね、これ。いやー、な、チェックインカウンターすげー渋滞してる。こんな量ですよ。日本じゃ考えられないね、大量。大量っていうのもちょっとおかしい。はい、えー。言葉の使い方だけど、はい、こんな感じになってます。そして、まあ出発の案内のとこなんですけど、あこちらにありましたね。 の時と同じ航、ね、空会社でエアアジア23時55分発の XJ600 便です今ね台風14号が日本の方に迫ってるということころでちょっとね飛行機飛ぶかなって心配してたんだけどキャンセルになってないからねリマークのちょっところ何もついてないので多分飛ぶんじゃないんかと思いますちょっと心配してたけどなんとか飛んでくれてよかった<笑>っていう感じです F カウンターですね F カウンターの方に行ってチェックインしようと思いますはい F カウンターの方に来ましたはい F の下にエアアジアって書いてあるのでここで大丈夫だねはいえっ、ー、とエアアジアのカウンターは多分奥かなあ手前はねジップエアですねはいこんな感じでエアアジアはあっ奥ですねはい 今ね8時たい50分ぐらいでフライトがね23時55分なのでちょうどだいたいあと5分ぐらいで3時間前フライト3時間前ぐらいになるのでチェックイン続き開始ということなんですけどもこんなに。 はいたくさん並んでます行きの搭乗率ねだいたい 70% から 80% ぐらいだったので、まあ、3時間前のチェックインのね手続きの並んでる状況でこの量だと同じぐらいじゃないかな多分そんな感じがしますはい無事にですねチェックインカウンターでチェックイン済ませることができましてチケットの方もねいただきましたチェックインの時の内容なんですけども、えー、まずパスポートを渡しましてその後にですねワクチン接種証明書ありませんかと言われたので ノートありませんとだったらね PCR 検査の陰性の証明書ありますかそれ出してと言われたので出しました実際私がね、はい、保健所の結果下で受診したやつの結果がね PDF ベースのものがメールで検知されて届いたのでそれをホテルでね印刷してくださいとて頼んで紙ベースで出してもらいましたそのものをね、まあ、チェックイン監カ ー, カーの方で提出をして中身を確認していただいて OK だよと、はい、言われたのでその後ねフライトチケットをいただいたまあそういう形となります ワクチン未接種の方でもですね、ちゃんと陰性証明書を、ね、発行していただいて、紙ベースで出せばね、エアアジアの場合は、まあ、無事に、ね、問題なくチェックインできる、はい、という形になりますね、はいはい。機内荷物検査が無事に終わりまして、制限エリア内の方に入ってきました、はい、タイに来た人がね、スワンダトーム国際空港から出発する際にね、 必ず見る光景がこれなんですね他のユーチューバーさんもいつもここ撮影してますよね僕もつられて撮影しちゃいましたけどこっちとかは撮影してませんよねあんまり YouTube の他のチャンネルの人ははいこんな感じになっておりますそして今回使用するゲートは G3 なので右手側ですね、はい ちょっとねフライト情報をまたね再度確認してみたんですけど私の出発するエアアジア23時55分がね2マークの欄がね 何も乗ってないんですけど0時、ね、25分以降のね、まあ、日本行き東京、大阪が、ね、かなりキャンセルがバンバン掲載されております30分遅れたらねキャンセルになってたんでねいやー危ないね、まあ、これ台風14号の影響ですね0時25分からねだいたい30分前に飛行機私のがね飛んでくれたからキャンセルにならなかっためっちゃギリギリセーフ危ねえ はい、左右の、ね、お店を見てみますともうフルオープンですねコロナなんて関係ないね的なもう感じでもう全然開国してます。はい ですやっと、ね、日本に帰ってきました第2ターミナルの、まあ、ところですね今1階にいるんですけども。 今回ね、日本に着いてからの流れなんですけども、まず最初にパスポート、そしてパスポートの他に携帯のアプリである MySOS で PCR の、ね、陰性証明書を登録して青色になった状態、それをですね、まあこの2点ですね、使いまして手順に乗っ取ってという形で飛行機降りてからね、ここまで来たという形です。何もね、不自由もなく、はい、スムーズにここまで出てこれました。時間的にはですね飛行機降りてから、まあトイレ たたかったのでまあそれをね加味しても大体15分から20分ぐらい、はい、そのぐらいでね出てくることができました実質ねコロナ前の時と、まあ、変わらないと思いますワクチン未接種のサラリーマンの方であってもねスムーズにコロナ前の時と変わらない状態で飛行機に降りてからここまで出てこれるというまあ私の所感としてはそんな感じでしたねこの状態であればね皆さん行ってもいいんじゃないかなと、はい、思います、まあ、実一番ネックなのは、ね PCR、検査がが陰性のの証明書が必要だとということなので現地で PCR 検査を受けて陰性になればいいんですけども陽性になっちゃうとまあ現地で渡航先で隔離されてしまうので隔離されてしまうとね仕事とかに支障が出てしまうというね懸念点が出てしまうまあそこだけですね実は私はね渡航して翌日の朝すぐに受けてしまったのでこの状態であればね陰性取ってしまえばまあ帰ってこれるっていうのもあるんですけども。深めにすぐ取っっちゃって っってていう形で陰性取ったとしてもその後帰国する間がね体の体温気温がね 37.5 度以上とかってなってない状態で陽性だと結局感染で察してしまうっていうところが出てしまうと思うんですけどまあこれってどうなんですか、ね、渡航する本人にとってはまあいいと思うんですけど感染という面ではまあ何とも言えないっすねはい。 まあそんな感じでね今回のねタイバンコクスワンナプーム国際空港から日本の成田空港の方にまあ帰国したという、はい、動画になりますこれで終了といたします今回の動画がね参考になったと思いましたらグッドボタン高評価それとですね今後の海外の渡航予定はまだ現時点ではね決まってないんですけどもちょっとまた検討しまして海外行ってみたいと思っておりますので次行くんだったらまた近辺の国ですね 行こうと思ってますので近辺の国の渡航、えー、先情報、まあ、気になってらっしゃる方はです、ね、ぜひともチャンネル登録の方を、ね、していただけるとありがたいですそれでは、ね、また次回の動画でお会いしましょうそれではまたバイバイ